ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。はい、今日はですね、2021年の2月の13日の土曜日です。多摩川をね、えー、ずっとサイクリングしていて、まあ、さっきまでね、えー、小田急線の、えー、鉄橋のところにいたんですね。で、えーまあ、またその隣が、えーまあ、東急田園都市線なんで、 えー、まあ、隣までね走ってきたわけですね。で、えー、まあ、来るときに、ね、結構、あの登戸から突然あの玉川沿いの道がなくなっちゃうんですよでなんか住宅街みたいなところを少し走ってでまた玉川沿いに、えー、まあ、多摩川沿いにね戻ってきて走ってそれで。 えー、また進むとまた双子玉川の辺りになるとまた道がなくなるんですよでまで、あ、玉出の、ね、跡地の辺りを通ってで玉川高島屋の、ね、裏側から、えー、来ると、えーまあ、また玉川に戻ってこれるっていうルートできています双子玉川駅が画面の右側にあ り, ありますで玉川をね、えー、越えた奥の方が二、えー、子新地駅とか まあ、画面に見えてますけどね、二子新地駅とか、あと高津駅、溝の口駅っていう風になってます。で、えー、高津駅といえばね、昔東急の電車とバスの博物館っていうのがあって、まあ、よくね、えー、行ってましたね。あと、二子玉川駅 は, はね、あの玉川高島屋っていうのがあって、まあ、そこに行くとね、結構高級なフルーツが売ってたりします。あの1個なんだ1粒 500円のマスカットみたいな<笑>。誰が食べるんだろうみたいなやつが<笑>売ってたりします、はいで。東急といえばね、昔東急沿線に住んでたんでね、えー、小学校の時はよく東急 の, あのスタンプラリーっていうのを、ね、やってましたね。で、あのメダルがも ら, もらえたりとかね、あと、文鎮もらったりとかしてましたね。はい、そんな、ね、懐かしい電車なんですね。 大井町線はね、昔は二子玉川の駅で止まってたような気がするんですけどね、途中で溝の口まであの延伸したっぽいですよね。で、大井町線はね、あのー、昔は結構なんか視線みたいな感じだったんですけどねで、ちょっと調べたところ、どうやらですね、これ、昔、大井町線を、 田園都市線って呼んでたらしいです、ね、であの昔はなんかその大井町線が田園都市線に乗り入れてなんか長津田まで直通してたらしいですね今もやってんのかなどうなんでしょうねでねあの大井町線といえばねあれなんですよ、えー、轟緑地とかあの公園のところをね 走ったりするんで、まあ、私、電車では来てない、<笑>トドロキ緑地には行ってないですけど、なんか車で等々緑地にね、おじいちゃんと行って、なんか鳩に餌あげてたりとか、で鳩になんかカール、カールおじさんのあのカールのお菓子をあげたりとかしてましたねかなり昔ですけどね。 でもうね昔はねあの東急東横線の方がねあの高級路線だったんですよだけどなんか最近あの東急田園都市線のね、えー、方がまあ、沿線が開発されてすごい綺麗になっちゃってね東急田園都市線の方が高級路線に変わっちゃってるような気がしますねでなんか田園調布からあの青葉台とかね あの<笑>多摩プラザとか鷺沼とかねあの辺がなんか高級住宅街に変わってるっぽいですねうんやっぱりあの便利な方がねあの高級住宅街になりやすいんですかねま あ, あんまり変なこと言うと困るんでまあ大井町線もね田園都市線もまあ東急東横線並みに存在感を増したって言った方がいいかもしれないですねはいあのかなりねあの 結構住宅街、東急の沿線って、もうどこでもなんか高級住宅街ばっかりですよね、なんか結構住みやすそうな街ばっかりですね、でも、あのー、友達の家が確か菊名にあって、菊名は突然駅降りたら、なんか坂でびっくりしましたけど<笑>、坂って言っても山、山みたいな感じですけどね、はい。 多子玉川駅のね後ろ側もね少し丘みたいになっててでそれもあの国分寺外線っていうものなんだそうですねで、まあ、国分寺駅のあの国分寺からずっとあの玉川沿いに、まあ、崖みたいになっているんですね崖っていうかまあ丘みたいな感じねそれがずっと続いてるみたいですねこの辺までねなんで少し小高い感じがするんですね であとはね大井町線って結構あの<笑>、まあ、おしゃれな町をかなり進むんですよで確かどこかはみ出し停車をしてた駅があったような気がするな、まあ、今度ね行ってみたいと思いますねあのはみ出し停車っていうのはあの車両駅の長さよりもあの電車の長さの方が長くてあの確か後ろの方がドア開かないっていうような 走らせ方をしているやつですね。はいということでね、あの結構ね天気が良かったんですね、で撮影してたらね、あの太陽があの逆光で、ホワイトバランスがちょっと黄色くなっちゃいましたね、あの結構こんな感じで、ね、あの綺麗なあの青空でした。ということで、ご視聴ありがとうございました。